こんにちは葵です最近めちゃくちゃ急に暑くなってきましたねもう<笑>んかあの立ってね料理するのがだいぶ、ま、お腹大きいのもあるんですけどしんどくなってきた<笑>で、まあ、全然今日の献立と関係ないんですけれどもさて今回は保育園のマカロニグラタンこんだてをご紹介します今回はねパンが主食の献立になるんですけれども副菜はブロッコリーのおかかマヨあえ それからスープがコンンソメジュリアンになります、まあ、今回もなんでこの組み合わせにしたかっていうのは最後のエンディングのね前のところでご説明しますので是非最後まで見てくださいパンの日の献立は子どもたちにもねとっても大人気で本当によく食べてくれるので本当におすすめです<笑>ぜひ作ってみてください<笑>それでは早速作っていきましょうあおいの給食室材料の紹介をします まずマカロニグラタンの材料なんですけれども玉ねぎとそれからマカロニですマカロニは普通のねマカロニで大丈夫ですそれから今日鶏もも肉使うんですが今回は皮なし使ってますただ皮付きのものを使っていただいてもどちらでも大丈夫ですグラタンの場合は大体 1cm 角くらいに切りますでそれから今回はもう ホワイトソースも全部作るんですけれども1つのフライパンで仕上げますのでとっても簡単ですホワイトソースの材料が小麦粉とそれからま牛乳でもいいんですがスキムミルク使ってきますこれをぬるま湯で溶いてホワイトソースにしていくんですけれども牛乳よりもスキムミルクの方がま脂質が少なくなってさらにタンパク質とあとそれからカルシウムも補給しやすいのでスキムミルクを今日は使っていきますとそれからお塩 とコンソメととあとパン粉を上に振りかけて焼いていきますブロッコリーのおかかマヨの材料の紹介ですブロッコリーとそこに人参とそれからコーンも入れていきますのでとってもねカラフルに仕上がりますでおかかマヨなので味付けはこのマヨネーズとあとそれから鰹節入れていくんですが、まあ、ちょっと隠し味でお醤油も少しだけ入れていきます スープのののコンンソメジュリアンの材料の説明です具材は玉ねぎとそれから人参それからキャベツこのコンソメジュリアンっていうのはあの以前のクリスマス給食だいぶ前なんですけど給食の動画で作ったコンソメジュリアンのスープとね同じになりますで給食では時々ここにセロリとかを入れたりもしますでジュリアンっていうのはあの千切りっていう意味なので、まあ、ジュリアンスープっていうのは基本的に千切りにするっていう意味になりますでそれから味付けがコンソメと とこと胡椒を少しだけ風味付け程度に入れていきます野菜を切っていきましょうマカロニグラタンの玉ねぎを切っていきますまず芯を取り除いたら玉ねぎはまずこの半分の長さにしていきますでこの長さの薄切りにしていきましょう大体いい345歳児さんの大きさで切ってますので12歳児のお子様はこれからさらに、ね、ハサミとかで仕上がりで 出来上がった時にカットするのがおすすめです多分保育園のマカロニグラタンはマカロニとかよりも玉ねぎの量がね多分どっさりだと思います野菜をとにかく入れるマカロニこんなだからこんな感じね<笑>でこれにパンがつきますのでマカロニはねそこまで多くなくてもね炭水化物しっかり取れますので野菜の方を多めにしていますではブロッコリーのおかかマヨ の人参を切ります。人参は細切りにしていきましょう。まあ、ちょっとね。太めで大丈夫なんですよ。あのブロッコリーが結構大きめなので。ん、今細めって言った。太めって言った。<笑>自分で言ったことあるけちょっと太めで大丈夫ですって言ってたからね。今<笑>最近ね物忘れが激しいというか、ぼーっとしてることがね。多くなって何なんだろう？ 夏だから暑いからかななのでまあいつもよりはざっくりざっくりって感じで、まあ、今回はもう短めに切ってましたのでこの長さで使います次ブロッコリーはこの下の部分だけ切り落としたらお房に分けますで大人はですねあここちょっと切ろうかな長くなっちゃうんでで大人の場合は多分こういうふうに もう一つのブ ロ, ブロックっていうのかな一<笑>つのねこの小さに分けていくと思うんですけどこれだとねだいぶ大きいのでまたさらにここから切り分けます。 大体こんな感じかちょっと動画だと分かりにくいのかもしれないんですけどで大い<笑>今これ測るねだいたい3センチ幅くらいであのブロッコリーは柔らかくて子供でも食べやすいので、まあ、そんなに気にしなくても大丈夫ですざっくり大きく切っても割りとかんで食べられますのでだいたいの目安としてはそれぐらい<笑>になりますでこの茎の部分も、まあ、今回はそんなに量がないのであれなんですけどこのまま丸ごと 使う場合はこの周りだけちょっと切り落とす形で四角く切りますこんな感じでこの周りだけはねちょっと硬いんで食べれないんですけどこの真ん中の芯のとこだけこういう風に刻めばこれも一緒に食べられますのでここもね使っていきましょう ブロッコリーのおかかまゆの根幹は水気を切りますのでざるの上に開けていきますでもしあの今回はこの根幹使ってるので水切りだけで大丈夫なんですが冷凍コーンとか使う場合はさっと茹でてくださいではコンソメジュリアンの材料を切っていきましょう玉ねぎ芯切り落としたら冒頭でご説明した通り千切りスープって意味になりますので細めに千切りにしていきます ニンジンも千切りです。ちょっと短いんでね難しいんですよ。<笑>難しいんだよねこの長さの千切りが。キャベツも千切りにしていきます。ニンジンと玉ねぎと同じぐらいの長さになるので、まあだいたい4センチ幅ぐらいになります。 でまあ、保育園ではそこまで気にしないんですけどもしねキャベツとか葉物が苦手っていうお子様の場合は繊維を断ち切って切って切っててあげるのがおすすめです多分キャベツが苦手なのって、まあ、青臭さっていうのもあると思うんですけど繊維がたくさん入っているので噛み切りに<笑>髪私が噛み噛みキャベツって繊維がたくさん入っていますのでそれを噛み切りにくいっていうので食べなくなっちゃったりするんですね。なのでこののでここ大体この 線が入ってると思うんですねキャベツってこの縦のラインに沿って繊維が入ってますので断ち切るっていうことはこれを横に切っていくえっとこのままこうやって切るんじゃなくてこれを縦ですねこういうふうにしてこの横の線を断ち切っていくっていうのがより食べやすい噛み切りやすい切り方になります保育園ではそこまではやらない<笑>というか私が勤めてた保育園では本当によく野菜食べてたのでそこまで。 繊維とかはね気にせずやってたんですけどまあもしご家庭で気になる場合はそういう風にやっていただいた方が食べやすくなりますで長めに切ってましたので4センチ長さなんでまあだいたい3等分くらいに切っていきましょう野菜がなんかいっぱい並んでるといいね<笑>なんかいいですね<笑>なんか体にいいもん食べるぞみたいな感じがするすごいこちらのお鍋ではマカロニグラタンの 準備をしていきます。で、こっちではブロッコリーのおかかマヨを作っていきましょう。まず人参を茹でますので、人参はお水から茹でていきます。で、人参入れてから加熱をしていきましょう。で、こちらではマカロニグラタンのマカロニを茹でますので、まずお湯を用意します。では、お湯が沸いたのでマカロニを茹でていきます。で入れたらもう本当にすぐに。 すぐにほぐしてください<笑>あのこれくっついちゃうとそのくっついた部分で絶対火が通らなくて固く仕上がっちゃうので入いた瞬間にほぐしますマカロニは基本的に袋の表示通り茹でていきますで今回私が使ってるのはこのマカロニ使っていて9分で書いてありますので9分茹でていきます人参は沸騰してから3分くらい経ったら引き上げていきましょう マカロニ9分経ったので、ザレに開けていきますでさっきゆでるときに言うの忘れちゃったんですけどマカロニゆでるときはお塩入れなくても大丈夫です本来は下味つけるためにマカロニゆでるときに塩を入れるんですけれども、まあ、保育園ではなるべく薄味で作りたいので塩は入れずに茹でますではブロッコリーのおかかマヨのブロッコリーを茹でていきます沸騰したお湯に入れてブロッコリーは大体3分くらい3分くらいを目安に茹でます 目安はこの茎の硬い部分がフォークがねすっと力入れずに刺さるぐらいまでゆでていきますではこっちらはマカロニグラタンを完成させていきましょうでここに無塩バターをひいていきます私最初の 材料説明のの時に麺バター紹介するの忘れててもうね最近物忘れがね激しいんですよちょっと心配になってる<笑>はいインバターをね引いて溶かしていきましょうホワイトソースもここで仕上げちゃうのでホワイトソース 作る時のバターをもう溶かしてこここでで炒めちゃうっていうこといすねブロッコリー3分経ちましたので火を止めてザルに開けますでここから最重要ポイントなんですけどブロッコリー、まあ、保育園でやるときは量がたくさんあるんで流水でバーッと冷ましてしまうんですけど流水で冷ましちゃうとブロッコリーがどんどん水吸っちゃって水っぽくなっちゃうんですねなのでザルに一旦開けてザルに1回。 こういういに開けたらもうこのまま流水にさらさずに冷ますこのまま粗熱を取るっていう風にすると水っぽさがなくなるのでおすすすめです大量調理だとどうしても下の方がこれだと加熱されてってどんどんねあのこう形がなくなっちゃうんですよ混ぜるときになので流水で冷ましたりするんですけどご家庭で量が少ない場合はこのまま粗熱を取るのがおすすめですではバターが溶けたのでここでマカロニグラタンの玉ねぎを炒めていきましょう でございます玉ねぎはでこの玉ねぎを炒める工程結構長いです大体目安として15分ぐらいなんですねでこの玉ねぎっていうのは辛みが抜けないとお子様すごく食べにくいのでよく炒めてこの辛みを飛ばしていくでこの玉ねぎ本来の甘さを引き出していくとすごく食べやすくなりますで1回このマカロニグラタなんであの最後に焼くんですけれどもその段階で 玉ねぎってあまり加熱されないのでこの時点でしっかり柔らかくしていくっていうのが大事ですただまあそこまで、ね、長く炒められないよっていう場合は1回茹でたりとかあとは電子レンジでちょっと柔らかくしてから炒めるという形にして炒め時間、ね、短くしていただいても大丈夫なんですけど、まあ、とにかく、ね、炒める工程は省かないようにしますでは隣でコンソメジュリあんを作っていきちゃいましょう鍋にお水を注ぎましたら ではコンサル類の人参と玉ねぎ水から茹でていきます茹でるというか煮るですねコンサミみたなん で, で煮ていきましょうもうこれはボンボン入れていくだけなんで簡単です本当に<笑>玉ねぎ炒めるとき最初は中火で大丈夫なんですが音がパチパチっていう音今ちょっとパチっていう音が時々鳴ってくれ<笑>説明してるんで鳴ってくれ玉ねぎあもうちょっと聞こえたかな まあ、こういういねパチっと弾ける音がしてくるとちょっと焦げやすくなってきますのでそしたら弱火にしてしんなりするまで炒めていきますでこの玉ねぎをずっと炒めてるの大変という場合はですねここにちょっとお水加えちゃっても大丈夫です多少お水入れて煮込むような形で柔らかくする。 で保育園でも時間がない時時間がない時というかその1人でこういろんなことをやらなきゃいけなくて痛めててある間ずっととこここうううう見てられないっていう時はこういはうに煮込むこともありますご家庭でも多分いろんなことね同時進行でやりながらだと思うので大変な場合はこうやって水入れて少し柔らかくなるっていう風にやるとすごくね楽になると思います。 ではコンソメジュリアンの方玉ねぎとにんじん入れて大て、ま、3分ぐらい沸騰してから3分ぐらい経ったらキャベツも入れて柔らかく煮込んでいきましょう野菜どっさりスープですそしたらコンソメも入れて煮込んでいきますで今お水入れたと思うんですけれども最終的にはちょっと火強めてお水がしっかり飛ぶぐらいまで煮詰めます でまあ、大体目安時間炒めるのは15分ぐらいって言ったんですけど、まあ、この玉ねぎのシャキシャキ感が残っていなければ大丈夫です先ほどお水入れたように、まあ、煮るにしても電子レンジで柔らかくしてから炒めるにしてもとにかくその目安としてはシャキシャキ感が残ってないでこう柔らかくなってるっていうふうにするとこの玉ねぎのね辛みが残らないで美味しく仕上がりますで成分完全にとんで。 さらに柔らかくなりましたのでここに鶏もも肉1センチ角に切った鶏もも肉加えて炒めていきます鶏肉炒めて表面の色が変わったら火を止めますあとはもうホワイトソースをこの中で一緒に作っていくだけなんですがもうねとっても簡単です ホワイトソース作る前にもうこのコンソメジュリアンが野菜が柔らかくなったので仕上げていっちゃいましょう野菜入れてだたい10分ぐらい煮込めば柔らかくなりますのでそしたらお塩とあとは胡椒はですね本当に一振りぐらいあの風味付けだなのでちょっとだけあんまり入れすぎると辛くなるので。 あとは1分ぐらい加熱してこのお塩がしっかりなじんだらもうこれでコンソメジュリアンは完成ですではマカロニグラタン仕上げます1回火を止めたらここに小麦粉を振り入れましょうホワイトソース作るときにこの熱々で加熱した状態で小麦粉振り入れちゃうと小麦粉がダマになっちゃうんですねなのでダマにならないように1回火を止めていますしっかりこの具材に絡めていきましょう なんかもうこのしっかり炒めた玉ねぎと鶏肉で<笑>いい匂いがすでにしてる特に調味料入れてないんだけどこのままでも美味しそうそしたらここにスキムミルクを加えていくんですけれどもぬるま湯でまず溶いていきますで熱湯とかお水だとスキムミルクがなかなか溶けないんでぬるま湯が一番おすすすめですこれね豆乳で作ったりとかまあ、牛乳で作ったりいろいろ栄養素のバランス見ながら<笑>調整をねしてるんですけど スキムミルクでで作ることが多いですね保管もできるしすごい便利でそしたらスキムミルク入れる時は弱火にかけます、まあ、23回に分けてスキムミルク入れて先ほどの小麦粉をなじませますで少しずつとろみがついてきたらまた先ほどの残りの分を加えていきましょう と小麦粉が合わさってとろみがだいぶついてきたのでここで火を止めますまあ、こんな感じですねこう線が見えるぐらい<笑>とろみがしっかりついてきたらここで先ほど茹でたマカロニを加えますでマカロニは多分こんな感じでねくっついてると思うんですよでこれ特に油とか回さなくてもこのままここに入れちゃえばしっかりほぐれますので固まってても問題ないですでここにさらに味付けをしていきますのでコンソメと それからお塩も加えていきましょう、まあ、あとはねなじませて焼くだけなんでとっても簡単うわーもうこれ焼 か, 焼かないでこのまま食べたい<笑>美味しそう<笑>こんな感じでしっかりと全体がなじんだらあとは型に入れて焼いていきましょうでは耐熱容器に先ほどのグラタンの生地を流していきましょう今日はちょっとこの可愛らしいちっちゃいのでもね焼いていこうかなと思って2つに分けます ん感じとグラタンを耐熱容器に流し入れたら、あとはパン粉をふりかけて焼いていきますで。今回はこれ粉チーズとかピザ用チーズ入れてないんですけど、お好みでピザ用チーズ、粉チーズかけていただいても大丈夫です。保育園でも予算とかあと栄養価 のバランスを見ながら入れたり入れなかったりしていますのでご家庭でも調整して入れてみてくださいパン粉をふりかけたら本来はオーブンで焼くんですねただまあご家庭だとねオーブンだとちょっと大変って方もいらっしゃると思うので今日はトースターで焼いていきますでオーブンでもし焼く場合は2 0 0度に予熱したオーブンでだいたい10分程度目安に焼いてくださいトースターでこの表面をねこんがりと焼いていきましょう ではグラタン焼いている間に副菜を仕上げちゃいましょう人参は茹でて流水にさらしてますのでしっかりと水気を絞りますそしたら水気を切っておいたコーンカンとあと粗熱を取ったブロッコリーも全部合わせますここにお醤油、まあ、隠し味 になるお醤油です。お醤油と、あとマヨネーズですね。マヨネーズ入れていきます。と、それから鰹節、ふりかけていきましょう。鰹節はね、結構多めに入れます。こういう鰹節とか、あとごまとか、ツナ缶とか。あと、まあ、この今日入ってるコーンとか入れると、お子様が結構ね、野菜食べやすくなりますので。おすすめです。うん、カラフルで、とっても美味しそう。 であまりこれ力入れてがっさり混ぜちゃうとブロッコリーが結構ボロボロになっちゃうんですねなので優しく合わせるようにしてくださいそしたらこれは冷蔵庫で冷やしていった方がより味が馴染んで美味しくなりますので食べるまで冷蔵庫で冷やしておきましょうグラタンも焼けましたこんな感じで表面が少しこうきつね色っぽくなれば大丈夫なのでまあ大体 トースターで12分から15分ぐらい経てばまあ、これぐらい焼けると思うので、そしたらもうこれで完成です。で保育園で作る時は大きな天板にこうバンド大きく焼いて最終的にここから分けて盛り付けるんですけど、まあ、ご家庭でやる場合は最初からこういうね。容器で焼いておくと。まああの後で切り分けなくて済むので、まあ、こういった形もね。すごい可愛いのでおすすめです。 で今日はもう本当にシンプルにパン粉をのせて焼くだけだったんですけど、まあ、先ほどのチーズと同様にパセリパセリの粉をこうふりかけるとまたさらに色味も良くなるのでそれもねお好みでかけてみてくださ い, 青いの給食室今回もとっても美味しそうにできました見た目も結構カラフルだったと思いますあのブロッコリーのねお抱えがだいぶカラフルになるので全体的にすごくね見た目も良くなってます で今回、まあ、グラタンがどっちかっていうとねこうクリーミーな感じでとろっとした仕上がりになるのでそれに加えてスープも例えばコーンスープにしてしまうと両方クリーミーでちょっとお子様が、まあ、クリーミーすぎると食べなくなっちゃうんですねなのでグラタンの場合はスープはどっちかっていうと、まあ、あっさりめに仕上げるのがいいので、まあ、コンソメスープシンプルなコンソメスープを組み合わせることが多いですあと多分出来上がりの パンの量にびっくりしたかなと思うんですけど今回ですね6枚切りを半分に切ったのを載せてるんですね2枚で大体いい345サイズのお子様が6枚切り1枚ぐらいが適量ですで12サイズのお子様は8枚切りが1枚 が大体適量なんですけど、まあ、お子様によってね1枚全部食べられない子もいるのでお子様によって4分の3カットとかあのー、食べれる量だけ盛り付けてますので、まあ、大体これを基準に考えていただければ大丈夫です、まあ、今回多分パンの日のコンダ立初めてやったんですけど、まあ、パンの日のコンダ立はねもうだいぶもうみんなよく食べます本当に全部ねどれも人気メニューなので是非ご家庭でもあのご飯炊くのめんどくさいなとかいう時あると思うので、まあ、これをね作ってみてください YouTube メンバーシップのお知らせです。メンバーシップに登録すると、毎月保育園にお送りしている献立、葵の献立表の閲覧、限定生放送や食育講座への参加、未公開レシピ動画の閲覧など、他にもたくさんの特典をご用意しています。葵の献立表のサンプルやその使い方、メンバーシップの登録については、概要欄のリンクをタップしてください。皆さんのご参加お待ちしております。 生放送でもたくさん交流しましょう。